よさこいとチームの未来につながることを願っていますチーム結成30周年の記念の年にこのステージに立ち多くの皆様の前で演舞できることをとても幸せに感じます今日新たなスタートによさこいソーランこの祭りを 盛り上げていきましょう高鳴る思いさあ走り出せ響き合うマクドウェルエメツマクド ハすハ I'm sorry. 30周年、応援ありがとうございました